書き込みや変更はできません。話を戻して、64GB 以上の SD を Raspberry Pi OS で使うにはどうすればいいのか解決方法は3つ考えられます。一つは Raspberry Pi OS でエクスパッが利用できるようになること。もう一つは 64GB 以上の SD でも フ, ァット32フォーマットができるようになること最後は両方ともサポートすることでもちろんこれを狙いますまずはエ f スパッフォーマットから始めます部分2ではエ f スパッフォーマットがサポートされているんですが実は問題が残っていますエ f スパッでのフォーマットができないんです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 今回はファイルシステムのお話でした。ファットという言葉が何度も出てきましたが、ファイルアローケーションテーブルの略で、決して死亡とかオデブということではありません。またエクスファットはエクステンシブルファットの略で、決してエクストリームファットではありません。 以上誤解されないようお願い申し上げます。ではまた次回。